まず、この科目の主題目標、運用の話からします。この科目の主題は、というふうになっています。コンピューターは、ソフトウェア、ソフトウェアというのは、はあまあ、プログラムのレストランですけども、プログラムによって、いろいろな機能を実現しています。将来、自分でプログラムを作るということは、まあ、ないにしても、コンピューターに関わることは、どうしても、まあ、避けられないと思います。で、プログラムを実際に作るという人も、まあ、いっぱいいると思うんですけども、いずれでもですね、プログラムは、ドローン、 作られてていいるるを知 っ, ているっていうことこは大変重要ですですから、えーまあ、この科目では、新たな機能を実現するための方法論として、えー、プログラムを、まあ、基礎を学ぶというのが、えー、次第になっています。特に達成目標なんですけども、えーまあ、プログラミングに必要な基礎知識を Ruby 言語及び C 言語を用いて習得すること。 そして、それらを使って、簡単なプログラムの作成と読解ができるようになること。および、基礎的なアルゴリズムを理解。ソフトウェアの開発方法を理解する。そして、一番大事なのは問題解決ですね。問題解決の基盤となる考え方を身につけるということが目標になります。 では、まず最初にプログラムとモデル化というお話からします。モデルというのは何か扱いたいものがあってですね、その扱いたいもの全体をそのまま使うというのは難しい場合に、その特定の側面、扱いたいと思う側面だけで取り出したもののことを言います。例えば、プラモデルであれば、飛行機や自動車などの大きさとか重さとか機能などはしてて、本物の飛行機や自動車は自分のうちに入らないですから、 えー、ここで形とか色だけを取り出して、まあ、引き寄るモデルですね。そして、えー、それを楽しむ。また、ファッションモデルであれば、実際に服を着る人はさまざまな人がいるんですけども、えー、そのさまざまな人という部分は知ってて、特定の場面で、えー、その服をよくむせる。まあ、よくむせるというところだけに特化したものが、まあ、ファッションモデルさんということになりますね。では コンピューターで計算するという話をこれからするんですけれども、なぜここまででモデルの話をしているのかということを少し考えてみましょう。それはですね、コンピューターによる計算自体がある意味でモデルだから、ね。例えば、三角形の面積を求めるという計算を考えています。底辺が10センチ、高さが8センチであれば、10×8 割2で40平方センチになりますね。それが、底辺が6センチ、高さが5センチであれば、 6×5÷2 は15平方センチ。それで、電卓で計算するのであれば、実際にこれらを計算するように、例えば、10×8÷2 イコールのようにキーを叩けば計算ができますね。しかし、コンピューターで計算する場合は、これとはかなり違っているんです。なぜなら、コンピューターは非常に高速で計算をするためのものなので、いちいち人間が計算ボタンを押して、ワンステップずつ計算を進めていたら、 人間のボタンを押すことですから計算が進まないから、コンピュータの意味がないわけです。そこで、どういうふうに計算をするかという手順をあらかじめ用意しておいて、で実際に計算するときはデータを与えて、そのデータに対して手順を適用します。そうすると、その手順はあっという間に、えーまあ、実行されて計算が終わるというふうにします。そしてこの手順というのはプログラムなわけです。 例えば、分析の計算だったら、えー、手順は星かけるひし形割る2イコールとかいうふうに書いてあったとしましょう。で、えー、この星とかひし形のところに、後で、例えば星は10で、し形は8ですよとか、えー、星は6で、ひし形は5ですよとかいうふうに、ね、データを当てはめて、それから一気に計算します。そうするとですね、 個々の具体的な三角形、1 0ンチ、8ンチとか6ンチ、5ンチとかいう、えー、個々のその三角形から具体的なデータを取り除いた残りの部分、まあ、計算だけをする部分のモデルが手順だというふうに考えられるわけです。コンピューターでの計算はモデルだというときにはまた別の意味もあります。例えば、えー、三角形は3つの直線、まあ、両端があるので正確には線分ですが、えー、線分からなりますけれども、 世の中には完璧な直線など存在しませんし、また、鉛筆とかで紙の上に引いた線は明らかに幅もありますし、端っこはギザギザだったり、曲がったりしてますね。また、10センチとか8センチとかきっかりの長さも世の中には存在しませんね。必ず誤差があります。でも、そういう細かいことはしてて、理想的な三角形に抽象化して、そのに積を考えて計算するということをしていわけです。ですから、これを逆に言うと、 コンピューターでの計算そのものはもう常に現実世界そのままではなくて、必要な部分をモデルとして取り出し、実践とか発展といとか、抽象化してるんですね。モデルとして取り出し、それを計算してる、ね、ということになります。この運動の抽象化とかモデル化は、皆様これまで数学の中でたくさんそういう抽象化、モデル化をしてきたと思うんですけども、これからコンピューターでプログラムを扱うときにもこのようなモデル化を多く扱っていく。 いうことになります。